これやっていうやるべきことが見つかったような気がしましたアメリカの国会から日本を見つめ続けていて日本のために働きたくなったんですね一、二の三。大審判はアプラスに変わりましたアプラス